以前の動画で、解放同盟みたいなね、童話団体に入っているブラック民っていうのは、全国のブラック民の 1% いるかどうかで、なおかつアクティブに活動してるのは、じゃあ、そのうち何千人いるんだっていう話だし。 なおかつ、同和会系の団体なんか、ほとんどブラックとは関係ない人が活動している、そういう状況で、ですねなんで同和団体がこれほどまでに恐れられるのかと、こんな力を持つのかっていう質問があったわけです、でこれはね本当に、ね、いろんな歴史的な出来事の積み重ね、で今も残っているいろんな要因が複雑に絡んでいるので、それを一つ一つ挙げるのは大変なんだけども、今回はね、まあ、その中でね、一番大きな要因、2つ挙げます。 1つはやっぱり過去の童話団体の暴力的な活動、そしてもう1つは知識のなさなんですね。では、1つ目の暴力的な活動について説明するんですけど、これは本当にね、戦前、大正時代からの水平社の頃からまあ暴力的な活動してたので、それからの積み重ね、本当、いろんな事件の積み重ねがあるんだけども、その中で一番重要なものを挙げるとすれば、ブラック致命送還事件なんです。 これで一気にね、この観光庁だとか、えー、企業なんかも言いなりになっていったんです。これ、当時作られた資料です。ブラクチ迷走館っていうブラックのリストですね。それを企業が買ってた。で、これは差別だって言って、解放同盟が企業なんかを休団するわけです。その時の資料ですね、これ。で、どういうことが行われてたか。これに書いてありますね。これ兵庫県ですね。 この9段会にどんなところが参加してたのかって書いてありますね、えーと、神戸法務局、神戸労働、労基局、労基ですね、当時の、税務署なんかも参加してると、法務局と税務署ですね、あとは労基でさらに、えー、菊政宗、ね、玉井商船っていうね企業名が出てますね、でさらにですね、えーとまあ、この市場に、ね、いっぱいあるんで、本当、ごく一部だけしか抜き出してないんですけどもね。 これすすごいです福岡なんかは、昼夜3日徹夜球団って言ってね、延べ4500名が参加、関西ペイント住友電気工業とか、いろんな企業名が挙げられてますの、ね、で、3日間徹夜の球団でしょで、当然、もうこんな企業の担当者が震え上がったし、そういう場面っていうのをう役所の人なんかは見せられたわけです。ももう40年以上前のことなんだけども そのことはもう、この企業とかね、役所にとってトラウマになってますねまたこの再来があるんじゃないかという、だからその結果として、まず企業が言 い, いなりになる、例えばこのトヨタグループなんかね、大体入ってるんですよ、この球団された企業の中に、ここにね、ブラック指名送還買ってた企業のリストなんかもあるんですけど、こういうのはもう、ブラック解放同盟のスポンサーになってますね、今も。 まあ、このリストの中で抜けたのは大津工場ぐらいですかね、するとこうやってね、企業のリスト見せられると、怖いですよね、やっぱり、その企業の従業員の立場だったら、とても解放同盟に異論は唱えられないし、取引先なんかもちょっと怖いんじゃないかなと思います、このことについて何か触れるのは。ということで、やっぱりその経済界というのは、やっぱり解放同盟の言いなりになって、でなおかつ、先ほども申した通りこり、役所の方も参加し て, してるので、 こう役所の行政関係っていうのが、解放同盟の言いなりにさせられていったわけです、でそして、さらにはね、この恐怖っていうのがもう司法にまで及んでるとで、するともう逆らえないですよね、何か解放同盟に逆らうようにしたらその、もう恐怖感を持ってる人は解放同盟の言いなりになるしかないんだから、役所なんかに嫌がらせをされる。 企業なんかがね、解雇されるかもしれない。取引先なんか圧力かけられるかもしれない。で、そして、この裁判官なんかも言いなりになったわ、なってるわけです。それに関しては、あの、佐山闘争の方がどっちかっていうと大きな影響があるんですよね。やっぱり解放同盟に逆らうと、こう、裁判所が襲撃されたりとか、ね、裁判官が襲撃されたりとか、普通にあったんで、それは怖いじゃないですか。拉致監禁されるわけだから。で、やっぱり当時を覚えてる人が、今も、 企業でね現役だったり、まあ、影響力を持ってたりするのでやっぱりまだ完全にこの状況から抜けられてないっていうことですね。まあ、とは言ってもねもう50年前の話なんでそろそろねそのトラウマから抜け出てもいいんじゃないかと思うんだけどもそこで問題になるのがもう一つの問題やっぱりほとんどの人は部落っていうのはなんかよく分かんないと学校でいわゆる童話教育だの解放教育なのって受けた人でも 正しいい情報ななんか教えられてないわけですじゃあ、具体的に部落どこにありますかっていうね、基本的な情報、じゃあ、部落の起源は何なのかっていうことも、分かってないわけです、専門家にでも、実ははっきりと分かってない、分かってないからね、なんかこう、童話団体から、俺たちは差別されてきたんだっていうふうに自信満々に言われちゃうと、反論できないわけですよ。 じゃあ、反論するために何か知識をね得ようとすると、私のようにこう裁判で訴えられるわけですよね、なおかつ裁判官にわけのわからん理由で出版禁止とかされるわけで、するとやっぱ知識がないから反論できない、このね、未だに解放同盟のスポンサーにさせられている企業の人なんかがね、これおかしいですよって言っても、じゃあ、どんなふうにおかしいのかっていうのをね、なかなか説明できないわけですよ、知識がないから。そしてね まあ、皆さんが不思議に思うのは、なぜ案内、メディアっていうのは、その童話というものを怖がるのか、触れたがらないのかっていうのも、これはやっぱりね、それはメディア自体もね、解放同盟から何度か糾弾されて、それで恐怖心があるっていうこともあるんだけども、やっぱり一番はね、知識のなさ、あるいは間違った知識というところですね、結局、童話っていうのはよくわかんないから、じゃあ、どんな風に論評していいかわかんない。 でだから、あの、橋本徹のね、時みたいに、その週刊朝日なんかね、もうこいつは叩いていいんだっていうことになると、本当もうむっちゃくちゃ書くわけですよ。知識のないくせに、とにかく相手を叩けばいいんだっていうことで、むちゃくちゃ書いて、で、最後は解放同盟から怒られて、で、反論できなくて、で、橋本徹に訴えられて裁判でも負けるっていう、まあ、そういう非常に情けない低たらくなんですよ。それは知識のなさ。で、間違った知識っていうのが、やっぱりね、 メディア関係の人間でも、このブラックの人間っていうのは、みんな同和団体に入っていると、逆に同和団体に入っている人はみんなこう正当なブラック民だみたいなね、そういう思い込みがあって、もう自分たちは被差別当事者だって言われると、ああ、そうですかって信じてしまう、でこう、ブラック関係の不祥事があってね、不祥事があると、それを報じることがね、なんかこう、ブラックの人というものを、 貶としめるような気がして、なんか気が引けるみたいな、そういうね、おかしなね、油んな考えっていうのもあるわけです。熱海の件に関しても、の、天野文雄のせいで、犠牲者が出たっていうことも、あれも報じるのも、あれを報じてしまうと、こう、ブラック解放運動というものを貶としめることになるんじゃないか。で、それがブラックのね、人たちのね、名誉を侵害するというか、ブラックの人たちが余計にこう、 白い目で見られるようになるんじゃないかというね、なんか変なね、間違ったこう意識があるわけです。だけど、天野文雄は別にブラックとも何にも関係ないし、自由度和解なんてほとんどブラックとは関係ない人が活動してる団体だし、まあ、そういうことをはっきり言え ば, 言えばいいんだけども、まあ、それを言ったら、それもそれでなんかブラック解放運動を貶としめるような、なんかそういう意識があるんでしょうね、そういう配慮が。 じゃあそういう配慮ってそんな大事なことですかね二度と犠牲者を出さないっていうことよりも大事なことですかねそそのそのブラック解放運動団体イコールブラック民じゃないわけですだから別にブラック解放運動団体がね貶められたからって別にブラック民が貶められるわけじゃないわけでそれは解放運動っていうものが信頼を失うっていうそんだけの話ですよと その 99% のブラック住民には何にも関係ない話ですよって、ほんの 1% の利権が守られるかどうかっていう、たったそれだけの話ですよっていう話なんだけども、結局メディアの人間っていうのは間違った知識を持ってるから、その 1% の利権の問題をね、まるでこのほとんどの。 部落住民のの問題かのように考えてるわけですそこからもちゃんと意識を変えていかないといけない正しい知識を持っていかないといけないんだけども残念ながらそのメディアの関係者っていうのは正しい知識を持ってないという状況にあるわけです。ということでねもうメディア関係の人とかねこの動画を見てですね啓発されていただきたいと思います。ということで今日はねなんでそのブラックというものが恐れられるのかっていうことをお話しいたしました。